アリスクロス、そこら中で見るようになりましたね。ホイールから溢れる廉価グレード感。荷室なんか使い物になんねえだろと思ってたのですが、意外と広々してますね。このプラスチックのコンテナは、ウエットキッシュが乾ききっている、常備消毒清掃キット。車内空間もおしゃれで、ワクワク感もあって普通にいいですね。新車価格ゆえ、 金はかかってないですが、さあ行きましょうか。驚異的な前後調の短さと、上げられた地上高により、段差を右へ出るのも楽勝。こういう路地って、見た目以上に狭いですよね。前後調が長い車種だと、出し入れが無理だということもあるほど、車体サイズそんなもの無縁ですよ。視点も高く、下手な箱型軽自動車よりも、スッと車幅感覚をつかめる感じがあります。横が見えないところから出るのも、オーバーハング短めで楽勝ですね。 日本のコンパクトカーは偉大なり、暖かみのあるヘッドライトだ。廉価グレードはハロゲンのようだな。LED の明るさには及ばないけど。 安く使える足としては十分ですよね。走り出し数十秒で、もう手の内に入りました。R35 はいつまで経ってもデカすぎたし、プリウスは納車直後全然車幅感覚をつかめなかったのに。さて、大抵のハイブリッドカーは、イニシャルアイドリングと言うんですか、暖機のためにエンジンが始動するんですが、お世辞にも静かだとは言えないですね。うるさいという意味ではないし、街乗りで静粛性に不満を感じた記憶もない。でも、今トヨタ公式サイトで見たら、新車価格180 19万万円円だそうじゃないいでですか値上げのご時世にに新車で100万円台に収まっているこれはハイブリッドモデルだからわずかに高くなるが、それでも十分すぎるほど安い。カローラブランドの偉大さを感じる価格設定だ。つまり、安い車であることを念頭に置いた上で、評価をしていくこととなります。段差を超えていった時の乗り心地も、普通にいいんですよね。ほんの少し、低価格帯の車あるあるの、バッタンバッタンした動きではあるけど、 快適に移動できますよこれだけ便利かつ快適に乗れてこの値段なら、そりゃ売れるというか、そこら中で見かけるはずですわ。カーナビの使い勝手としては、 絶賛するほどのものではないけどベンツや BMW と比べるとよっぽど使いやすいですな低価格帯トヨタ用の色々いろいろな車種で共用してそうなカーナビだなカーシェアで色い々ろいろ乗ってると本当にゴミみたいなカーナビありますからねカレコのロゴが出てくるやつとベンツと BMW とこの車のじゃないデコネクトカーナビはひどかったデコネクトカーナビはゴミ無駄がね詐欺買う価値なしボロクソやんけ最速ナビの使いやすさを知ってるとね すぐ不満出ちゃうのよそういえば今86についてるナビもゴミだったなボルボとかテスラ見てみろよ Google マップに丸投げじゃねえかでもそれくらい思い切りを良くする方が内政に固執するよりまともだったりするさてと暖期も終わった感じだしちょっとだけ踏んでみましょうかうん全然速くはないですねバイパス合流は普通にこなせるけど 白点線で抜こうとは思えない。車両総重量は約 1.2 トンと破格の軽さだが、エンジンで約90馬力、モーターも80馬力程度しか出されないからな。それでこの東映面積ときては、高速道路でスピードを出すと、一気に燃費も悪化するでしょうな。高速道路は長旅というより、 片道最大90分程度週末のお出かけでダラダラ走る程度だなその中の25分くらいは自宅近郊の都市エリアで大半を信号待ちして潰すんだこれがハリアーやレクサス RX だったらノーウィンカーで割り込みまくるんだろうがヤリスクロスはまあそういう車じゃねえよなそういえばレクサス RX 最近めっきり見なくなったと思うんですが気のせいでしょうか中古もかなり安くなってるな 個人的には700万円から800万円の車というイメージだったんだがこの G アフターっていうお店最安値で並べ替えるとよく出てきますよね86の時も買いを独占してましたよさあ今回は速道に入ってみましょうか一時停止を強制されるのでメーター内のチェックを行っておりますが本体価格の割に色々とついていますね音楽があったり あとなんだ、トリップメーターがあったり、安全アシスト機能に関するメニューがあったり、トヨタ車定番の、変にいじって故障させた時しか出番のないメッセージセンターと、エコアクセルガイドだか、エコカーメーター的なもの。ここから先、 道路幅が少し狭い三車線区間となりますが、わざわざ窮屈なところを走っても余裕があります。冒頭では前後長の短さゆえのメリットについて多く話しましたが、普通に運転するなら横幅の方が大事です。横幅は1765ミリ、前後長は4180ミリ。さっきのレクサス RX が、横幅1920ミリの、前後長4890ミリだと考えると、破格の小ささだな。なんでそんなでかい車乗るの多分あっちからも、 なんであんなちっこい低価格車乗るんだって思われてるぞセンターラインのない道路で半分を超えてお前らがはみ出してくるのをこっちで調整してやってるんだぞ狭い駐車場ででかすぎるお前らでも出入りできるようわざわざ隣を避けて止めたり駐車位置を左右で微調整してやってるんだぞ日本におけるフルサイズ SUV って 存在するだけで社会に迷惑なんだなぁ。軽自動車がバカにされがちだけど、なんであんなエコノミカルな車を悪く言うのか、わからなくなってきたぞ。なんだよこの人。 散々ブロックしてくれやがって、深夜の名古屋で信号を無視して、車も警戒しないとか、お前たぶん、あと数年で引かれて死ぬぞ。言っちゃ悪いが、あのムーブで名古屋で引かれても、社会に適応できなかった主の自然と歌だろ。免許更新してから3日の発言とは思えねえな。でも渡ってきそうだと予測して、わざわざ低速発進でタイミング調整したんですよ。私の運転が悪く言われる筋合いはねえな。はぁ、あ、一時停止ばかりで窮屈ですが、あえて狭いところに来てみます。 何も不自由がなくて、本当に乗りやすくて感動します。一時停止ふざけんなおい、強めに踏めば、軽さと相まってそこそこ加速するので、燃費がどうでもいい方にも不満は出ないでしょう。奥に車がいるが、深夜だと普通にパトカー説あるからな。私の近所に、ゴミみたいな位置に踏切があるんですが、誰も取り締まりやってないだろうと思ったら、最近見かけたんですよね。しかも両方とも、深夜に、 確いながら、思い切りヘッドライトつけて待ってたし、名古屋の名トークとは大違いだな。名トークの一時停止はゴミその天気符は、深夜にたまーに、見かけ次第撃ち殺した方がいい人が、ちょくちょくいるレベルだから、それでこと足りるんでしょう。今しかないなと思って、唐突にハンドルを揺さぶってみます。映像で見てわかる通り、ロール量自体はそこそこ大きいですね。車高と相まって、低重心な動きだとは言えません。でも安定性としては、 かなりがっちりしてますね。危なさは全くない。重心高ゆえのロールはあれど、適切に抑え込んで、危なくないように作ってあるということです。ここら辺はトヨタらしい、ビッツファミリーに漏れぬセッティングです。万人向けな、安全な車としておすすめできます。今バゴンとブレーキを踏んだのですが、かなり強い減速 G を出すことができます。 制動力も何も言うことなし今公式サイトを見たらかなり激しくオフロードを突っ切っていました日本で売りたいんなら雪道性能を教えてくれよと思うんだが大々的には書かれてないなトルク配分を緻密に制御する4輪駆動システムがありますよその程度の使いのみですね雪道の再発進性というかスタックしづらさは タイヤ外形や最低地上高で決まるそうじゃないですか 4WD と合わせて選べば合格ですよね制動距離については車重が大事ですがそれについても 1.2 トン程度と先ほど申し上げました日本で乗るにあたってどう超えてでかいオフロードマシンは使い勝手が悪いからな高速域での安定性や燃費と合わせて考えると総合性能は高いと言えそうだ大通りへの合流でかなり思い切ってアクセルを踏んでみます低さ駅、懐かしいです アイスの自販機があるから新聞配達帰りに車で食べに来てたなぁコンビニなら店から30秒だったやんけそういうこと言う人には人生の楽しみ方がわからんのです菊佐駅といえば一本北側の通りには二階建てのフェラーリのお店があったんですよね名古屋の高級車ディーラー巡り動画需要あるでしょうかレクサス n x や b m w ならカーシェアあるけど それか、またロードスター借りるか、それよりもですね、カーナビの案内がわかりやすいですね。あと何キロでどっちに曲がるか。この二つを示してくれるだけでも、かなり助かります。かなり狭いところに入ってまいりました。この間を抜けるとなると、ちょっと楽ではないですね。横幅自体は、軽自動車ほど細くはないからな、1760ミリ台でも、この道路幅を抜けるとなれば、ミラーの先端がすりそうだと感じる。 人が多いですよね。東京オートサロンでひどい風を移された身としては、この人たちが何を考えてるのかわからない。脈絡なくなく横断してきそうで、運転中に彼らを、規制ある人として見ることは無理ですね。邪魔してごめんよ。この先がカーシェアのステーションだから、そこに返しに行くだけだから、ここだけ明るすぎるだろ。都会がいいとかよく言われるけど、名古屋の都会って、車で数分だけ東に行けば、こんな感じですよ。この公園、懐かしいですね。 税金対策で適当な不動産を買おうとした時この近くで売ってもらったんだその頃にこの時間帯に来てたら買ってなかったかもしれんな左の公園の枯れた木がライトアップされていますね寂しいですねそこは綺麗ですねっていうところだろ気が気じゃないですねそれにしても 最初にハリアーに乗った時、なんでこんなドン 10SUV に乗るんだとボロクソに言いましたが、ヤリスクロスやレクサス UX みたいな、コンパクト車だと素晴らしいですね。視界が広くて、本当に運転がしやすい。トヨタの実用車といえば、ルーミーダかタンクみたいな、悪魔みたいなのをイメージしていたので、このヤリスクロスは、本当に高い評価をしてあげられる。 感心させられた商品でした。車好きが乗るには、発車としてもちょっと物足りなさがあるけど、一般の方のマイカーとしては、選べる中でもコスパ最強クラスだと思います。車体サイズの小ささでは、 さすがに軽自動車にはかなわないけどな。でも軽自動車からのステップアップには最高だろ。排気量が限られてるくせに性ばっかり高くなって、もう横転機能しか残ってないですからね。そういえば、電動パーキングブレーキと、ブレーキホールドがついてるとは言いましたっけ小回りはかなり効いてくれるのですが、バックしてる最中にドアを開けると、いきなりガクンと車が止まります。多分、他車ならニュートラルや P に入れるところを、電動パーキングで強制的に押さえつけてるんだと思います。 実際にやってみた。あれアクセル踏んでも動かないぞ。めんどくーよな。私の祖母が、ノートイ、e、ーパワーに乗り換えたら、ことあるごとにビ b ビーなってうるさいと言っていましたが、よくわかりますよね。というわけでヤリスクロス、過去最高クラスに高評価な一台となりました。乗り換えの候補にどうぞ、私こっちがあるんでね、プリウスという名前以外弱点なし。長い付き合いになりそうだ。ではまた今度。